横になってスマートフォン見ながら気づいたら数十分経ってた。そんなことってありますよね。実は痩せにくくなる原因の一つとして血行不良があるんです。血液の流れが悪くなってしまうと実は太りやすくなると言われていて食事制限やエクササイズ頑張っても同じ体勢で固まってしまうと血行不良が起こって太りやすくなる、痩せにくくなるっていう風になります。そこで今回はたった1分ゴキブリ体操というのを紹介していきます。 はいみなさんこんにちは、タートルです。今回ですね、今よりも確実に痩せやすくなる血流アップ、代謝アップができるゴキブリ体操を紹介します。たったの1分一緒に真似して動くだけで体がポカポカ、代謝もアップ、手足の冷えも改善、体がリラックス、そういった効果を得ることができます。体が固まってしまってるなぁとか、疲れやすいなぁ、体が重いなぁ、ベッドや布団に入ったままで何か簡単にできるエクササイズないかな そういった方ににはなな運動になります一緒に頑張ってみましょうはいやり方はとっても簡単です体をこういう感じで こ, しを作りますこの状態からももを揺らして膝から先をブラブラさせますで手は上に上げて肘から先をブラブラブラブラブラってこういう感じでひっくり返ったゴキブリみたいに手足を動かします これを一緒に1分間やってみましょう。足の位置はあんまり下ろしちゃうとお腹疲れてくるかもしれません。腹筋鍛えたいって方はね、ちょっと低めでもいいです。でも腰が痛くなるよって方はね、腰がついた方がいいので、足を真上に上げて手も真上。これでブラブラ。力を抜くだけです。手足だけじゃなくて体全体でね、力を抜いてください。これを1分間やっていきましょう。 オッケーっていうまでスマホは置いといてもいいですあとは掛け声でいきましょうそれでは行きますスタートブラブラブラブラしてくださいブラブラ力抜いて目つむっててもいいですリラックスしててブラブラです目つむるとねこれすごいリラックスできますよねあんまり力を入れてブラブラせずにね自然リラックスして手足振ってください ふー寝る前とかね結構これリラックスできるんでおすすめですあと少しかなああもものね力も抜けていいですよねいろんな振り方しても OK ですいろんな形でブラブラしてくださいまあまあ1分長いなあと少しですね リラックスしてください。ちょっと。OK です。はい、スマートフォン見ながらでいです。リラックスできましたか。今度はね、寝たままつま先をバイバイする感じでブラブラしてください。そのままね、これで一分間行きましょう。ちょっと一分長いですけどね。 このままリラックスしていきましょうつま先でバイバイする感じです腿ももの力がね抜けてる感じがあればいいですあとはねちょっと腰もブラブラしながら足もブラブラしてくださいこんな感じですリラックスできてますか寝起きとかね就寝前にするといいですね 30分ぐらいだとちょっとすぐ次の種目行っちゃうから疲れるんですが、1分ぐらいやるとね、すごいリラックスできてきます。スつまみながら自然にリラックスしましょう。ふー、あとはちょっとです。つま先でバイバイです。ふー、はいオッケーです。お疲れ様でした。今の2種目。 ゴキブリ体操とバイバイイですこの2種目をねもしねああ今日だるいなーなかなか寝つけれないなーとか横になってスマホ見ながらちょっと体が固まったなーって時にねやってもらえたらと思いますでしっかりねこの2種目やると体がリラックスして血流が上がって筋肉もねこう楽にね力が抜けて気分転換にもなりますんでよかったら何度も動画を見ながらやってみてください。 やってみたよすっきりしたよって方はねよかったらグッドボタンやコメントで教えてください各種 SNS も行ってますんで説明欄にリンク貼ってます違う形で配信してますんでよかったら別の SNS もフォローしておいてくださいそちらでもコメントください今回もご視聴ありがとうございましたゴキブリ体操でした